こんにちは。顔識別、顔認証について説明します。よろしくお願いします。この演習では、皆さん自身が、顔識別、顔認証を実際にパソコンを使って行ってみようということです。その手順は、皆さんが想像するよりも簡単です。この資料を参考に、 ぜひ、挑戦してみてくださいでは最初に顔識別顔認証とは何かについて確認しておきます顔識別というのは写真やビデオの中から顔を識別することですこのような写真があった時に顔を識別しますこの時に、 顔の場所と領域を検出します。そして、複数ある場合には、すべて識別します。この写真の中には、7つの顔があり、すべて識別されています。そして、それぞれの顔について、場所と領域、つまり顔を囲むような四角形、 得られています。次は顔認証です。これは。二つの別の写真、あるいはビデオを照合し。同一人物であるか、判定すること。と思っていてほしいと思います。まず、左側。の二つの写真。これは微妙に表情や顔の向き、顔つきが違うわけですけれども。 コンピュータータの人人工知能は、同一人物であると判定しています。そのことはここに true と表示されているのでわかります右側の2つの写真これは同一人物でないと判定されていますそのことは画面に false と出てくるのでわかります以上説明した顔識別 顔認証は様々な用途が考えられます。顔を見せることによる本人確認、あるいは集団が動いている、歩いている、移動しているという時に、集団がどういう行動をしているのか、早いのか、遅いのか、落ち着いているのかという集団行動解析をしたり、ある入り口から入った人が、 どの出口に何人ずつ流れているかという人流解析をしたりあるいはその場所に何人がいるかを顔の数を数えることによって近似的に得るという人数推定なども考えられますあるいは顔の情報処理例えば表情をコンピューターが読み取ったり 顔の3次元化といって顔写真などから顔の3次元の形をコンピューターが推定したりあるいは顔面切り抜きといって顔の中からさらにこういう顔面の部分を精密に抜き出したりといったさまざまな顔情報処理を行う時の前処理として顔識別などを使うということが考えられます。 えー、本当に様々な用途が考えられます。今説明してきました、顔識別、あるいは顔認証の基礎となる技術として、顔のランドマークというのを紹介しておきます。これは、顔の中の眉毛、目、肌、口、あるいは顎の形など、顔の目印となるポイントのことです。 この図では2人の人がいますがうち1人について顔のランドマークを抜き出しランドマークを黄色の点で表示しています。そしてこうやって顔のランドマークが得られたらこのランドマークを手がかりにして顔特徴ベクトルといって1つの顔を数値ベクトルで置き換えるということができるようになります。 この数値ベクトルは顔認証に使ったり表情の解析に使ったりなどさまざまな用途がありますでは dlib の主要機能を説明しますまず dlib とは何かということですがこれは顔識別顔認証などの機能などを備えたライブラリーです ソースコードはオープンになっていて簡単に使うことができます。そして Python のインターフェースがあります。ライブラリーという言葉について説明しておきます。コンピューターで動くアプリケーション、アプリと縮めて説明したいと思います。アプリ、例えば Word、Web ブラウザなどなどアプリというときは、一通り機能がそった ソフトウェアのことで、そこで作業、仕事を済ませることができるという意味になります。一方、ライブラリーというときには、基本機能が完備していて、その上でプログラムを作り、アプリを完成させるという意味になります。今から説明する d リブは、顔認証、顔識別などの機能が揃ったライブラリーの ソフトウェアです。では、d リブの機能を紹介していきたいと思います。まず、顔識別です。写真やビデオの中から顔を識別する機能があります。顔のアライメントです。これは、顔が傾いて写っていた場合、これをまっすぐに、えー、揃え直すという機能です。これは人工知能で、 顔顔を学習させるとという時に、にても役に立つ機能です顔の増量です。す。の増量これはある1枚の画像を手がかりにしてそれを、えー、少しずらしたりあるいは左右反転させたりなどわずかに顔の画像を加工して元画像から画像を多数生成するというものです。これもやはり、 人工知能などで、顔の学習をさせたいという時に、1枚の元画像を手がかりにし、少しずつ変換して、多数の画像を生成することによって、学習がよりうまくいくようにするというために役に立ちます。5ランドマークです。5ランドマークは、顔1つあたり5つ、合計5つのランドマークを取り出すというものです。 右目で二つ、左目で二つ、鼻で一つのランドマークを取り出すもので。例えば、この顔については、右目二つ、左目二つ、鼻一つの五つのランドマークが取り出されています。ここでは、五つのランドマークを結んだ、青の折れ線で表示しています。次は、六十八ランドマークです。 これは顔一つあたり68個のランドマークを取り出すというもので眉毛目鼻口顎の輪郭など顔一つから68個のランドマークを取り出します次が特徴ベクトルです Dlib では先ほど説明した顔のアライメントの後今説明したランドマークを用いて顔から 特徴ベクトルが算出されます。こういう機能もあります。そして。特徴ベクトルを基礎として。2枚の写真を照合し、同一人物かを識別するという機能があります。もう一度お伝えします。左側の2つの画像は同一人物であると判定され、true と表示されます。右側の2つの画像は同一人物ではないと。 判定され、dlib というライブラリのソフトウェアにあるプログラムを組むことによって表情判定が可能になっています。この表情判定のソフトウェアもあるインターネットのサイトで公開されています。このソフトウェアを動かすと7つの表情、 アングリー、ディスガスト、フィアー、ハッピー、ニュートラル、サード、サプライズの、それぞれの確率が表示されます。例えば、右側のような画像を、えー、読み込ませると、驚いている、サプライズ像である確率が、えー、52%、ニュートラル、中立、無表情とでも言いましょうか。その確率が 30% というように、 七種類の表情それぞれの確率が求まりますなお、この表情判定のソフトウェアは、えー、この URL で公開されていますでは、実習について説明したいと思います実習で気をつけてほしいことそして、皆さん自身でやっていただく前準備について説明したいと思います前準備として Google ア, Google アカウントの取得には、所定のウェブページ htps://accounts.google.com サインアップを開き、氏名、自分が希望するメールアドレス、パスワード、生年月日、性別を登録する必要があります。もし、Google アカウントの取得において、 これら情報を登録することに、心配のことがあるという人は、登録を取りやめて、今からお見せする実演のビデオなどで、勉強するということもあり得ると思います。前準備の二つ目です。今から行う実習では、皆さん自身で顔が映ったファイルを二つ以上準備してください。 例えばスマートフォンで自撮りする、インターネットで顔画像を探す、えー、などにより、えー、ファイルをご準備ください。そして、ファイル名は 1.png のように、数字と英字とピリオドだけを使ったような、そういうファイル名にしてください。もう一度お伝えします。顔が映ったファイルを2つ以上、各自で準備し、実験に取り組んでください。 この説明では、ここに見せた2つの顔画像を使いたいと思います。では、実験を行っているときに気をつけてほしいことを2つお伝えします。1つ目、実験では、えー、あるウェブページを2つ使います、えー。Google コラボというページを2つ使います。これについては実演をお見せしますが、 えー、このページを開くために、ウェブブラウザを使ってください。えー、ウェブブラウザを使うときに、ここに書いたような URL を開いていただく必要があります。えー、これをキーボードで入れるのは、当然難しいでしょうから、えー、セレストのレポートの六実験手順に、URL を実験一の下、実験二の下に記載していますので、実験一実験二の順で各自取り組んでほしいと思います。 これについても後で実演でお見せしたいと思います。実験で実習で気をつけてほしいこと、丸にこのようなエラーが出ることがあります。ランタイムエラーエラーファイルコーリングキューダーゲットデバイスのようなエラーが出た場合にはえ設定を変えてください。メニューのランタイムのところでランタイムのタイプを変更を選びその後 画面が変わりますのでハードウェアアクセラレーターのところを GPU に変え保存してくださいそうするとここに出たエラーは、えー、なくなり、えー、次へ進むことができるようになるでしょうでは画面を切り替えて、えー、実習1あ実験1実験2の順で、えー、皆さんに実演したいと思いますこれはセレッソのページです 実験位置の URL のところをクリックし、えー、開きたいと思います。開きました。この時、Google アカウントでのログインが必要になる場合があります。その時には、各自の Google アカウントでログインし、えー、この画面が出た状態にしてください。では、この画面を、えー、スクロールし、一番上に行きたいと思います。 ここには、えー、セルといって、えー、いくつかのプログラムが順々に並んでいます。これを上から順に実行していくことにより、d l i の基本機能をすべて、えー、体験できるというものです。d l i の主要機能としては、えー、今まで説明してきたように、顔識別、顔認証の機能があります。顔識別は、写真ビデオの中から顔を識別すること、顔の場所と領域を検出、 複数ある場合には、すべて検出です。顔認証は、2つの別の写真、あるいはビデオを照合し、同一人物であるかを判定することです。では、ここにある、Google コラブのウェブページを使い、Dlib を使うような、Python プログラムを実行しながら、Dlib にどういう機能があるかを見ていきましょう。では、上から順に実行していきます。 まず、この Google コラボのシステムに dlib、napi、opencv、python などをインストールするために1番目のセルの実行ボタンを実行してください。これは時間がかかる場合があります。終わるまで待っていてください。今、インストールが終わりましたので次にインストールの確認のために importdlib という、えー、確認のための コマンドを実行してみたいと思います。実行。えー、ここでは、結果が表示されません。えー、実行して、エラーメッセージが出なければ OK と思っていてください。では、次へ進みます。次に、人工知能のモデルである学習済みデータをダウンロードし、私が準備した2つの顔画像をダウンロードし、この2つの顔画像について、 顔ケースを行います。この時に dlib をインポートし、ここで dlib の機能を使って顔画像を読み込み、そしてこの CNNFACE Detector というメソッドを使い、dlib の顔識別機能を呼び出しています。で結果が d e t に入り、この下のところで表示するというようになっています。 このように d l i ブを使って、えー、顔識別を行っていますでは実行してみましょう実習で気をつけて、ね、ほしいこと○二で説明したようにランタイムエラーというのが出てしまいましたではこれを、えー、設定を変更することによって解決してみたいと思いますこのようなランタイムエラーが出た場合には ランタイムのところで、ランタイムのタイプを変更を選び、ここで GPU、なんと GPU と TPU が選べますが、GPU を選びます。えー、TPU が出ない人もいるかと思いますが、GPU を選べるようになっていると思いますので、GPU にしてください。そして保存とします。そして再実行します。 こののように、顔識別の結果が出ます。画像2枚が処理され顔7つと顔2つが検識別され赤い四角で囲まれています。ここうしして、DEV の機能を見ることができました。なおこれがどうしても動かないという人はどのような症状であったかということをレポートで報告してほしいと思います。 お願いします。では、次に進みます。次は、顔のアライメントです。では、実行しています。アライメント後の、つまり、顔の形が整った後の、えー、顔画像が表示されています。なお、元画像は先ほど表示されたように、いくつかの顔は、えー、傾いていましたが、えー、アライメントの処理、 を、えー、ここで行っています。その結果、顔の向きがまっすぐになったということが見て取れます。次は、顔のランドマークです。これを実行しています。実行結果です。この画像には、二つの顔がありますが、それぞれの顔について、 六十八個のランドマークが得られ、黄色の点で表示されています。このように、顔のランドマークというものは、眉毛、目、鼻、口、顎の形など、顔の目印となる場所になっています。では、顔識別です。 1つ目のプログラムを実行します。もう1つありますが、これは後で実行したいと思います。 実行が終わりました。この2つの写真について「true」という結果が得られていますつまりこのプログラムは2つの写真を照合し顔が同一人物であると判定しましたでは別の画像について行っていきます。す。オババマとバイデンですでは、実行します。 終わりました。この2つの画像について、照合を行われ、フォールスと表示されました。つまり、同一人物ではないと判定されました。このように、顔識別が動いています。以上、d リブの使用機能です。これを実験値としています。えー、各自、えー、パソコンとインターネットを使って動かすことができますので、試してほしいと思います。もう一度お伝えします。 途中で、エラーが出て、どうしても、うまく動かなかったという人は、レポートで、そのように報告してほしいと思います。これで、顔識別、顔認証がどういうものか、イメージできたと思います。えー、皆さんへのレポートは、えー、これを動かした上で、d リ e a を使って、どのような応用が考えられるそうか、えー、各自の アイデアを、簡単で結構です。えー、それを考えていただきたいな、というようにも思っています。よろしくお願いします。さて、今見ていただいた通り、顔検出のアプリ、あるいは、二枚の写真を照合して、同一人物かを判定する、顔識別のアプリは、 d リ i b を使い、かなり短く、簡潔に書くことができます。そして、このプログラムは Python です。皆さん、1年生の時から、Python を習ってきたと思います。Python の知識を使いながら、えー、このソースコードを、えー、読んでいくことも十分可能かと思います。そして、今後皆さんが、顔について研究したい、実験したい、あるいは、自発的に勉強したいという時に、 えー、ここにお見せしたプログラムなどが、手がかりになると嬉しいです。では、実験2を説明したいと思います。実験2の URL をクリックし、画面を変えます。この時に、Google アカウントでのログインが必要になる場合がありますので、えー、そのような ログインの画面が出た場合には各自でログインしてください。今度は自分で画像を用意し顔識別・顔認証などを実際に行ってみるというものです。そこで皆さんは2枚以上の顔が写った画像ファイルを用意しアップロードしてください。なお、 ここでアップロードした画像は皆さんが特別な操作をしない限りは他の人には見えませんもちろん私にも分かりませんので、えー、その点は安心していてください、えー、もう一度お伝えします今から顔画像ファイルをアップロードしますが、えー、アップロードした画像は、えー、他の人に自動で公開されるというわけではありませんので安心してください では、アップロードするために、えー、この画面の左側のメニューの一番下、ファイルというのがありますので、これをクリックします。すると、展開します。クリックして展開です。えー、画像を2つ選び、ドラッグドロップでアップロードできます。OK をクリックし、アップロードしてください。もう一度説明します。 えー、説明のためにわざとファイルを削除し、えー、アップロードしてみたいと思いますアップロードすると少し待つとファイルが増えたということがありますほか、えー、にファイルがありますが、えー、これは、えー、気にせず、えー、画像ファイル2つをアップロードするというふうに思っていてほしいと思います では、こちらに移り、実行していきたいと思います、えー。このファイルの画面、ちょっと閉じておきたいと思います。えー、まず、必要なファイルのダウンロード、パッケージのインストールを最初に行う必要があります。えー、このページでは、セルが1個、2個、3個あります、えー。上から順に実行していきたいと思います。では、上から順に実行します。 実行。こういう表示が出ている間は実行中です。終わるまで待っていてください。終わりました。では次です。次は、顔のランドマークのプログラムです。使いたい画像のファイル名を、右側のフォームのところに記入してください。ファイル名です。 私は 1.png という画像ファイルを先ほどアップロードしましたので、これをそのまま書きたいと思います。書き終わったから実行してください。書き終わってから実行です。結果が出ます。えー、小さな画像を使いましたので、えー、ランドマークが大きく出てきました。ファイル名を変えてもう一度実行しています。2.png、実行。 今度は割と解像度の高い画像を使いましたので点は小さくなりました。これ正常動作です。ランドマークが出ています。この時、ランタイムエラー、もう一度お伝えします。ランタイムエラーというのが出ることがあるかもしれません。その時にはランタイム、ランタイムのタイプを変更、ハードウェアアクセラレーターを GPU に設定して保存。 で続けることがでできます。では次は顔識別です。私は2枚の画像を用意していますので、えー、ここに画像ファイルを、名を書きたいと思います。皆さんもぜひ、えー、2枚以上、例えば3枚、4枚、いろんな画像を用意して、えー、試してみると、えー、いろんなことが自分で実感でき、気づくと思います。では実行しています。実行。 えー、ここに True と出ましたので、ドイツ人物だと判定されました。もう一度お伝えします。これは Python のプログラムで、Dlib を使っています、えー。この程度の分量のソースコードで、えー、顔識別のシステムを作ることができるというのが、Dlib の良さです。以上、えー、Dlib についての説明をしました。えー、このような内容で、皆さん自身に実習に取り組んで欲しいと思います。 どうもありがとうございます。